皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月21日、魔法の迷宮フィーバー2日目です。昨日のプーちゃんからもらったベリアルカードで乗り込みます。導きの香水も忘れずに使います。今日は暗黒の魔人カードをくれましたので、明日はこれで乗り込みます。今日の魔法の迷宮はちゃんとフィーバーしてくれました。よくわかりませんが、福引券の束で安定ですね。 今週の試練の門で、全ての仲間モンスターの転生14回目がカンストしました。これでしばらくは、モンスター牧場に入れたり出したりを悩まなくて済みます。自分の方はというと、とりあえずバトルマスターがカンストしました。メタル迷宮にあまり行かないでもここまで簡単にあげられるのはありがたいことですが、メタル迷宮招待券の在庫も減らないので、それもどうなのかなと思い始めています。というわけで、本日の動画は以上で終了です。